お子猫ちゃんをお迎えしたいと強く希望した次男の思いを受け数ヶ月前に TWF の会に連絡を取らせてもらいましたそんな中たけしさんとのご縁をいただきました敏感な3人の子供たちにどうすればそれぞれの個性を伸ばしてあげられるのだろうか私には何ができるのだろうと毎日考え自分なりに 様々な勉強会や相談に行ったりしていましたそんな中たけしさんにお会いしてドキドキしながらも私の悩みを打ち明けましたするとたけしさんは「それは大得意全部こっちに預けて」「お母さんが笑っていられるように一緒に頑張ろうね」とおっしゃってくださいました 不安でいっぱいだった私の心がふわっと軽くなった感覚を今でもはっきり覚えていますセッションで毎回子供たちへの不安をお話しすると子供は本来無邪気でいいんだよ心配は預けてねと心強い言葉をいただきますそして私にある不必要な責任感を外していただきました 今までかたくなに閉じていた羽が「もっと自由にしていいんだよ」とゆっくり広げられていくような開放感でいっぱいになり息もしやすくなりました次男はイライラすることがよくあり自分でもそのイライラの原因が何なのかわからなかったようですその後スカイポムやらせていただくたびにたけしさんが大好きになり 僕もずっとたけしさんとお友達でいたい。たけしさんにいつも元気でいてほしいから、僕もたけしさんみたいにやってみる。ママのお手伝いして、動物さんにご飯買ってあげたいからお手伝いしたい。と、お休みの日にゴミ捨てやお片付け、お掃除を手伝ってくれるようになりました。動物さんや、 人を思いやれる優しい心を感じられるまでに成長しているんだなと思うととても感動しました子供たちが笑ってくれているとこの上ない幸せを感じ自然に笑顔になりそんな私の笑顔も家族のためにもなるんだなと痛感しました先日久しぶりのセッションをとてもとても楽しみにしていた次男が 当日直前までたけしさんやみんなに会えるの楽しみだねもうすぐ会えるねとウキウキした様子で会議室に入った瞬間から突然人が変わったようにもう頭に来るだから嫌なんだよとなぜか怒り出し会議室から走って出て行ってしまいましたその後会議室の中には入って来れなくなってしまいました あんなに会うのを楽しみにしていたのに嘘のようにひょ変した次男の姿に驚き戸惑う私にたけしさんは「次男くんを使いたいっていう存在がたくさんいるんだ」「取られたらまずいと思うからああなっちゃうんだ」とお話ししてくれましたたけしさんは会議室から出られてまで次男の名前を何度も呼び話しかけてくれましたその後、 セッションスカイブの度に少しずつ撮っていただき回数を重ねる度に嫌がったり激しく抵抗する時間が徐々に減り今回自分の撮ってもらったものを竹志軍団さんが身代わって見せてくださるのをじっと見つめていた次男は「やっべえなぁ」と言っていましたその「やっべえなぁ」は本人ではなく 次男の中の存在らしいということをしさんからお聞きし次男の行動も今までとは違う視点から見ることができるようにもなりました長男は色覚の障害がありましたが今までより視界が明るくなり色の見え方も変わってきているようですセッションを重ねて勉強に集中できなかったり人間関係の悩みも 良くなっているようです主人は以前から腰椎分離症と診断され治ることはないと言われていましたたけしさんにとっていただくたびにスムーズに動けるようになってきていますたけしさんと出会うことができ家族がみんな体の不調も改善されていきましたそしてどんな時も 温かく大切な見えない心に寄り添っていただいていることに感謝の気持ちでいっぱいですいつも本当にありがとうございます